佐藤健が突然の胸の苦しみに襲われていた。直樹が殺害された事件の真相が徐々に明らかとなる反面、体がなくなったら直樹は消えてしまうのではと不安に思うゆい。そんな中、ゆいが襲われる事件が発生。幸い無事だったが、ゆいはその時襲ってきた人物に言われた言葉が気になっていた。直樹の葬儀が終わり落ち込んでいるゆいを励まそうと、直樹は譲り、松山健一を通じてデートに誘う。 ゆずりも一緒にと、三人でヒロタケにあった写真の遊園地に行くが、ゆいとナオキはお互いの未来への考えの違いから喧嘩に。それがきっかけでゆいはあることを思い出し、というストーリーだった。ナオキの体がこの世からなくなっても、それでも共に生きていくと心に誓ったゆい。しかし、ナオキは、自分が笠になり前に進めないでいる彼女を見て納得がいかない。そして再びゆずりに憑依して、ゆいに告げる。 俺たちに、この先はない。俺はもういないんだよと。この一連のシーンに視聴者からは、お互いに思ってるからこそ辛い。なんでこの二人がずっと一緒にいられないのナオキだって本当はずっと一緒に行きたかったよねと反響。さらに、ジョーさん、ユイちゃんに惚れ始めてる。この三角関係、どう進んでも切ないなどの声も寄せられている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。